でーすはい、はい。続きまして4月の26日、はい、朝のひな見ますおはようございますすごく暖かく感じるつける明かりは最小限にひなのうちはひなのうちはというか最初はそれぐらい方が 落ち着くので。よいはい、おはようございます。おはよう。なんかすごい綺麗に餌が食べてる。本当だ。あ、住んでる子がいる。あ、すみません。 全く全くじゃなくてごめんねごめんねじゅうみまんちゃんはいこんな感じです暗すぎて何も見えませんこんな感じでくちばしが首輪に挟まってしまいますうん。ごめん、本当にごめんごめん首輪がゆるいっていうことちょっとゆるかったねで。 こう 下, 向い下をやってるとねちょっときつめにつけましょうかぴったりぐらいでいつからになってたんだい君はねえごめんねいつから断食してたんだいよいしょいくちばしリングダイエット<笑>かわいそう、ね。過酷なダイエットだ。ごめんね増 え,、ね、えたな増えたし圧倒的に餌が減ってるね あ、水二つにしたんだねそうですね。この数に一個は少ないな。うんうん。行ってはいつも通り温度が上がります。生存率が高い。卵、うん、卵の数に対してね、あの不正卵を除いて 100% 達成素晴らし い, い。なかなかないことですねあの。発生中止とかしごもりがなかった。うんうんうん。 この調子でね。百パーがいいね。うん、生育率百パーにしよう。はいはい。大丈夫ですね。こんな感じでヒーターの外とヒーター下をね、うん、温度測ります。ここが一番温度が低いからそこと一番高いところ。そうそうそうそう。はい。皆さんどうですか。 まだ明かりが薄暗いのでよく見えないかもしれないですけど、なんとかわいいことでしょうか<笑>。口調も優しくなっちゃう。ねえ。すごいよ、ね。 いつかひなしゃの定点カメラで、この様子をね、朝、昼、晩、人間が見ていないところで彼らが何をしているのか撮りたいですね。とっても可愛いと思うんですよ。ねえ。 これさも食べて素晴らしいな偉い よ, よはいはい CD を置いてるのは興味を引くためですはいでしょ昨日もこれめがけて続いたりしてた CD 作戦あっちは CD ないけど食べてるねうんうんなくてもいけるのかも CD がなきゃ食べない前のやつはどっちが確かによいしょお皿自体を餌だって覚えてくれればねそうねダメだよ落ち着いちゃうほらもう目をつつくやつがいるいじめないで やめてー。ダメだよ。<笑><笑>保育園じゃ。うん、本当にいじめっ子といじめられっ子が。これが一番新入り？う一番の新入りはドイツ。多分この子かな。でもわからない。十三番じゃん。い、う、や、ん。眠いだけなのか。 うんうんあっ あ, あ違うこの子10番だこっちかなあの中のこのケツの人かな で, か<笑><笑><笑>でも昨日ちゃんと体を起こして座ったりしてたからああの子っぽいな今こっち向いてるあ 一, 一番奥の子これか 中心の人。あ、やっぱり。あれ十三番だ。そうそう。<笑>なんとなく顔がみんな違うんですよ。おいいぞ。寝てる、食べてる。とれてる、撮れてる。<笑>何番ちゃん、まあ？見えないけど、昨日結構な数がさらにグループ。 食べたんですよね、前回言いたさ、うん、あの大きくなったけど全然食わないやつ、うんうん、より食ってる気がする<笑>、うん。無理に食わせる。いや大きくなっても全然食べない人よりこいつの方が今食ってる気がする<笑>、うんうんうんうん。頑張れ美味しいよね。食べるのがうまい子はすごい口がいい。なんなんだろうねくちばしの形とか。 だね。山の形もありそう。す<笑>く<笑>いやすい。うんうん。ううんうん、いやおはよう。最初の頃に生まれた子たちはやっぱりもうしっかりしてる。歩き方がやめなさい。やめなさない。<笑>今食べてたのも三番だし。 一二三は行けるのか。一番最初に連れてきたのがそう一二三。でも一番とかは。職に興味がなくなったのか人を続き出す。あ<笑>れか、お前も食えよと促してくれてるのかもしれない。こっちがいいね。ね水も飲んでるよね。飲んでるね。 はい。こめてますね。埋めないですい。はい。当院の鴨ちゃんが言ってくれましたけど、毎日しっかり水をあえて。 清潔な水をね大きくなったらあまり水のきれいさとかをね気にしなくなってもいいのかもしれないですけどひなのうちはできる限り病気のリスクを減らすためにきれいな水を ね、綺麗な環境で飼ってあげたいなっていう感じですねはいダチョウがこの頃からみんなで集まるような習性をしているように思います、ね、集団でいると安心するんでしょうね はい、地面に白い斑点が点々とありますがこちらは全てこの子たちの糞です餌をちゃんとね食べてる証拠だっていうことですねやっぱり餌を食べて水を飲んではい大きて成長してもらいたいんですね おはようどうもどう も, どうもはい、こんな感じでしっかり食べる子は育つみんながああやって休んでる間も一心不乱にね、食ってるやつは大きく育つ 家は あ, あやってくれると真似して食べるから、とてもありがたい。この床にして正解だよね。本当に今のところ何もデメリットが見当たらない。柔らかいしね。<笑>あとコンクリートみたいにヒヤッともしないから。 お腹が冷えなくていいね<笑>。ピはお腹が冷えると下痢をする。そう、中の栄養を使えなかったりするらしいです。なんか水をこうと思ったけど置けなくなっちゃった。 はい。水桶の方にも CD を置いて、視認性を高めてます、うん。光に当たるとね、光るしね。うん、うん、はい。ひょろひょろと巻いちゃいますね。はーい。ということで、4月の26日水曜日の朝のひなでした。皆さん、今日も元気に過ごそうね。 たちも元気ですね。はい、はい、じゃあね。バイバーイ。はい